皆さんの皆様、うがみ油、YouTuber の金目秀とです。本日もこちら鹿児島県沖縄部島からお送りしております。皆様牛会って聞いたら多分汚いとか臭いとかそういうイメージをお持ちだと思うんですけども、僕はそういうイメージを払拭していきたいなって思ってまして、そこで本日は僕の作業着を紹介していきたいと思います。 さあ牛飼いたちをおしゃれしてこうぜおしゃれしてこうぜおしゃれしてこうぜそれでは見ていきましょうどうぞはいまずは全身です沖縄選びは冬でもこのぐらいの薄着でいけるんですねくるっと回ってオレやでバッチリ決まりましたそれではアイテム一つ一つ見ていきましょうまずはキャップ こちら色違いで2つ持ってるんですけども、えー、クォーターギャラリーというところのキャップですね3960円で買いました上着はこちらブロックテックパーカーユニクロのやつですねこれ撥水加工になってるんで雨が降ってもある程度大丈夫です5990円で購入しました内側がこういう風にね水を弾く構造になっております そして中に着てるのがロングスリーブティーモンベルですねこちら4290円で購入しました洗ってもすぐに乾くんで農家には嬉しい1枚ですねはいそして手袋はこちら背抜き手袋180円ですこちらちょっと皆様気になるところありますよねこの人差し指実はこれ僕買ってきてすぐに ハサミで切り落としてるんですけどもこうすることによって手袋をしながらでもスマホを触れるという知恵です真似してくださいそしてストレッチオーディーパンツモンベルですね5100円ですモンベルの商品はよく購入するんですけどもこちらもまた洗濯してすぐに乾くんで重宝してますそしてとにかく丈夫です そしてパッカブルレインブーツコールマンです3190円長靴はいろいろ試行錯誤してるんですけどねまだ運命の長靴に出会ってませんこいつも雪釣りの長靴になってしまうかもしれませんねはいそれではもう一度全身コーディネートを見ていただきましょう冬はこんな感じになっておりますくるっと回ってキャイン はいおないいですねはい、合計で2万2710円となりましたはいいかがだったでしょうか作業着って言ってもね普段着るようなメーカーとかブランドを着てもいいしおしゃれなアウトドアブランドも結構長持ちするし使えるっていうのを分かってもらえたんじゃないでしょうかさあ牛飼いも農家の皆さんもこれからおしゃれしていこうぜしていこうぜ このチャンネルでは牛飼いのあれやこれやを発信していますので皆様チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いいたしますそれではまた会いましょうさようなら